はい、えー、徳島市の万生養つ専門辻生太一長の辻です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。えー、僕の何が変わったのかとゆってますね。あのまあメガネを買ってですね、えー。メガネがちょっと結構ですね。子供にこう殴られてですね。あのボロボロになったのでメガネを買ったんですけどね。結構いいところのメガネで、はい。えっとちょっと高いメガネでちょっといきって、はい、買ってみました。 えっとまあ第1位のですねあの、まあ、腰痛の原因ランキングっていうところで、あのー、腰の痛みですね腰痛にはまあの腰をもんでも治らないですよっていう部分であ別に原因があるとあっていうところに一番、まあ、腰痛の患者さんの中で一番どこが引っかかってくるのかあーっていうところでやはりですねここの一番筋肉大腱筋っていう筋肉ですね。 っていうところが引っかかってくるで、必ず腰痛に関連してくる。まあ90、90% 以上の腰痛に関連してきますね、えー、腰痛、ヘルニア脊柱管狭窄症ああ、滑り症、黒人症いろいろありますけどもまあ、この大臀筋っいう筋肉はまあまあ 90% 以上の確率で引っかかってきますね。なぜかって言うとですね。あのこの大臀筋っていう筋肉はすごく大きな筋肉なんですけども、お尻骨盤を一番包んでいる一番大きい筋肉になるんですが、あのその下にはですね。中殿筋小殿筋二条筋とか。 まあ色々ですね、その表面を、まあ、大電筋が覆ってるんですけどすべて の, その筋肉を上から覆ってるんですね。なのでその大電筋っていう筋肉が硬くなることによってその下にある筋肉もちょうど一緒にです、ね、こう圧迫されてしまってです ね, こうねじれたりです、ね、痛みが起きやすくなる、えー、特にです、ね、あの腰椎っていうのがま あ, ありますよね腰骨がであの当然です、ね、この腰椎っていうのを支えてるのは骨盤なわけですよ でこの骨盤の、まあ、ここについてる筋肉の中でこの大電筋っていう筋肉が一番大きくてどうしてもこの筋肉が硬くなるとですねこの骨盤のまあ位置がずれて、まあ、こう引っ張ってこうずれてしまうそうするとですね土台がずれるとやっぱりこっちの上の部分もずれてくるんですよねなので特にですねこのやっぱり腰回りこの辺りが痛い方が多いと思うんですけど、まあ、この辺をこうですねあの揉みほぐしてもですね結局この大電筋が硬いとまたこの 下の方に引っ張ってしまうのでいくらですねここを揉みほぐしても心地が硬いと痛みが取りきれないでプラスですねその、まあ、ヘルニアとか坐骨神経痛とか、まあ、いろいろ腰痛疾患ありますがあの大電筋っていう筋肉がパーンと硬くなってしまっていることによってその下に走ってる神経を一緒に圧迫してしまっているっていうケースもすごく多いんですね坐骨神経とか、まあ、そのヘルニアとかあってなるとですね結局この腰から 走 っ, てるので走ってる神経になるので全てここが悪いっていう風になってしまうんですけども、えー、そうではなくですねここから出てその出たところの神経が走ってる部分が硬くなって痛みが起こっているで特にこの大腱筋っていう筋肉が圧迫をしやすい硬くなりやすいので、えー、ここを必ず調整しないといけないと、えー、いうことになるんですね。 えー、僕がまあ腰痛の患者さんばっかり見させていただいている中でやはりこの大臀筋っていう筋肉はまあほとんどまあほとんどっていうか全員に近いぐらいですねあの見るんですねなので、えー、あなたもですねその腰痛慢性腰痛でいつまでも治らない、えー、ヘルニア骨神経痛の症状、えー、っていうところでお悩みなのであればこの大臀筋っていう筋肉が腰痛に、えー、すごく関連していて挑戦することが大事だということを知っていただいてですね で大臀筋の調整方法っていうのは本当に数多くですね、ご自宅でできるものたくさんありますのでテニスボールを使ったり手を使ったりとかですね、あとは座ってできるもの寝てできるものいろいろありますのでまずですね、この大臀筋っていう筋肉があなたの腰痛に関連しているっていう、まあ、真実ですね、うん、調整していただくとですね、本当に腰の軽さ痛みの減り具合とか そういったものに気づけると思いますのでぜひですね次回の動画を見ていただいて実践していただければなと思いますはい、えー、それでは本日は動画をご覧いただきありがとうございました